本屋は踊る人も見る人も楽しめるよさこいを作りたいと1991年に結成され今年で30回の節目を迎えます今から30年前イベント的要素が強かったよさこい祭り日本の文化お祭りとしてもう一度よさこい祭りを再定義したいという思いで誕生しました本屋のよさこいは徐々に共感を呼び 現在のよさこいのベースを作り県外・海外へとファンを増やしていますその活動は幅広く国内では原宿表参道明治神宮伊勢神宮など海外ではカタールドバイ台湾中国韓国タイオーストラリアなどでも演舞を行い高知の文化であるよさこい祭りの魅力を 国内外へと発信しています。 キロを夢うつつ月明かり波に乗りキラキラの明日へと夢を運ぶ熱い風に誘われ届け未来へロコモーション Let's go! Let's go. の中で「失うものもあるけれど」「心の奥のどこかに大切なものがある」「どこまでも続く青」 よさこい祭りポニーヤの皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 この後は準備が整い次第こちらアリーナ特設ステージお祭り広場におきまして